おはようございますあと5分で家から出ないといけないけどまだパジャマ最近ちょっと首が痛すぎて編集ばっかりしてるからで病院行ったら髪の毛が長いのも首に負担がかかるって言われてで今から髪を切りに行きますで昨日も昨日じゃないや今日の3時朝3時ぐらいにいきなり もうめちゃくちゃ髪が切りたくなってそこを予約して、はあ、今から髪を切りに行ってきます本当に長すぎて見えのかなこれはもうお化けと本当に違いがないんでどれぐらい切るかはまだ決めてないけど行ってちょっと、まあ、ちょっともったいない気もするけど。 どうせ結構傷んでるしパサパサしてるしはい行ってきます パーマーあ毛先だけこうくるんっていう感じだったら全然できますよ。あ, あ大丈夫ですか？時間どのぐらいかかりそうです、ね？時間は今傷んでるとこって残ってますか？いやもうほとんどないですね。うん、本当にこの辺ぐらい。んなんか自分が自分じゃない。ないみたいな。慣れない。あんまじゃあ短くするのは久しぶりですか？もうね。 あ、本当ですか年ぶりめっちゃ久しぶりですねこれでもまだこれでもロングぐらいの長さではありますよ前回っていうか切る前が結構スーパーロングぐらいだったんで<笑> ゴロゴロ言ってます。今も雷今のも雷です。うん。ただ、かと思った。<笑> 네머리를자르고왔습니다 、응、 원래는단발로자르려고생각을했었어요그래서이사진을들고가서보여드렸었는데끝나고나니까지금옷이까면서잘안보이는구나딱이까지이렇게보면은잘보이나 、응、 아무튼쇄골정도까지오는길이로잘랐어요약간중단발보단조금긴것같기도하고네 <웃음> 인스타그램에가발이라고빵쳤는데 <웃음> 생각했던것보다별로안짧아서나는진짜딱완전똑단발생각은했었는데이렇게완성이됐어요 <웃음> 머리가진짜짧아진것도짧아진거지만너무가벼워져가지고완전 <웃음> 자르기전에는진짜머리가거의배꼽까지왔었거든요뒷머리는거의엉덩이에닿을정도여가지고진짜길었는데 너무가벼워요진짜목이안아플것같아아무튼6년5년만에좀짧은머리를해봤습니다오늘여름쯤에는칼단발을한번해볼까생각중인데아니면염색을하던가계속검은머리여가지고조금질리긴하는것같아근데방금인스타라이브를잠깐했는데다들긴머리가났대요괜찮나아무튼